小原さん私ね小原さんのことをなんてお呼びしたらいいですかっていうのをお聞きできていないくらいちゃんとお話できてないんです実はでもねそう「恋するアステロイド」もそうだしかぐや様もそうだしあと「ダーウィンズゲーム」とか本当にいろんなところでねあのご一緒していてで初めてお会いした時はなんて気さくな方なんだっていう第一印象がありました こういつも自然体でリラックスされた状態でこう分け隔てなく人にこうコミュニケーションをとっていける方だから本当にすごいなって見習いたいなって思うところがたくさんあるなってそんな印象だったんですよでそこからねちょこちょ こ, こ合間とかにお話しさせてもらったりしてであのー 私ももうちょっとたくさんお話ししたいなって実は思っていたんです。というのもなんだろうなんかねつい目で追っちゃうというか耳も小原さんのことをこう向いちゃうというかなんかあのー、ちょっと。 台本の読解の仕方とかアプローチの仕方とかこう似てた部分があったなって思っちゃったんです私の中でねあなんかちょっと前の私のアプローチの仕方にちょっと似てるかもしれないってだからこう気持ちがなんかわかるのかもしれないって。 それもあっててお話ししてみたいんですよねこうマイク前に立ってらっしゃってディレクションとかも受けてる時にこう受け答えしている姿も見てなんか「ああ分かる」ってそのディレクションに対してというよりも小原さんに対して「分かる」って思うところがあったんですよね。 それがどういうい感情なのかちょっと見つけられてないんですけどもっと深くお話ししてみたいなって思いますでご本人もすごく気さくで柔らかい方だからなんか私の方が何でしょうね後輩というかあ<笑>の小原さんの方がリードしてくれそうな気配がすごくあるんですけどねうんとっても気になっている。 女性です、うん、そんな感じいつもユミリちゃんとあの仲良くされてるのかなって思って見てるんですけどすごい羨ましい<笑>どっちも2人とも好きだから2人とももっと話したいって思ってるから輪に入ってみたいって<笑>夢見ています<笑>えー、自分は最近、えー、文化放送 A&G プラスでココラジ以外のラジオを聞き始めました。はい。そして好きになった人がいます。それは上田玲奈さんです、えー。自分がココラジを聞き始めて2、3ヶ月ほど経った頃、上田玲奈さんのラジオ、上田玲奈の秘密箱が、えー、放送開始だと知り、聞き始めたのがきっかけです。すごく癒されるお声とトーク、ココラジと同様1週間の楽しみになっております。えー、上田玲奈さんといえば恋するアステロイド、 などで共演されていますね、えー、魔女の旅々でもオープニングを担当されるなど、こ、え、のー、みさんとも関わりがあると思います。何か上田さんとのエピソードがあれば、えー、聞, かせて聞かせてくださいということで。わかる。私も上田麗奈さんとても好きなんですよ。素敵な方ですよねあの。自然体で、なんかナチュラルで。ちょっとなんかこう、なんだろう。 はかげなこう雰囲気もある方で私いろんな現場で上田さんとご一緒してあの二人きりでお話しする機会もちょこちょこあったんですけど私上田さん上田さんが写ってる写真とかもすごく好きであの表情だったりなんか表示まあメインはもちろん上田さんを切り取った写真なんだけどちゃんとその世界観というか周りの風景とかあとあの衣装とか に合わせたなんかこう空気感を漂わせたあの写真が一つのこう芸術に見える気がしてすごく好きなんですよなんかうんだからあとはお声普段のお声はさ柔らかくてこうふわっとした感じのこうトークってかお話しされるじゃないでお芝居ってなると切り替わるじゃない演技派な方で とてもあの上田さん推しの方あのうんうんってあの分かる分かるって思ってくださると思うんですけどどこかでねゆっくりお話できたら嬉しいななんて思いますよ t 1さんの役者さんは素敵な方多いですね。